がこふわっとするけどももが太くなる足は疲れやすいし腰は痛い首や背中のこりは全然取れんし反り腰も治らん腹筋が弱っていることが原因なんです今回紹介するのはフロックデッデドバグです反り腰の人は足をまっすぐ上げて体と90度にした場合に膝が曲がってしまいます これは腰が硬い原因によって膝が曲がってしまう立っとくことが正しい骨盤の状態では難しいということなんです膝が伸びてつま先がちゃんと上げられる人っていうのは立ってる時も正しい姿勢を作れます膝が曲がっちゃうよっていう人は今から一緒にやりましょうまずは片足だけを抱えていきますできればつま先上げて膝しっかり伸ばした方がいいんですが やっぱり曲がってしまうと思うんで、それでもね、いいです。足をしっかり抱えて。足を動かしている方もね、後ろね、ちゃんと丸くなっていきますんで、ね。骨盤が立って、取り腰が治っていきます。オッケー、反対も一緒です。行きましょう。 もしねメニューの途中でだるかったり疲れたり一回ストップしてくださいちょっと休んでねまた続きをやっていくだけでほいいです皆さんレベルが違いますから自分のペースでねやってくださいオッケー。今度は少し曲げた状態から ふっとお尻を向かせる感じで腰を丸めていきましょうできればたまに膝をね伸ばしてみて曲げてたまに膝を伸ばしてするとね反り腰治直ってきますんで。 はい両足曲げた状態で片足上げましょうこのまま片足だけ動かしていきますももに胸つける感じです足を動かすというよりは腰を丸めながらね足がねくる感じです腰を床につけるイメージすり腰の人は意外と体の前を伸ばしたらいいと思ってすごいんですが 原因後ろにありますからしっかり背中腰お尻伸ばしましょうはいお手のひです行きましょう反り腰を改善するための筋肉が徐々に青くなるんで少しずつバージョンアップしていきます最終的には腹筋メニューに入ります 腰がね浮かないように。 二足にすることで。腰が浮かないようにできて、お腹の奥をね、動かことができます。しっかり腹筋がね、鍛えられてきますので。オッケー、反対も一緒で、それへ行きましょう。スタこの先をね、しっかり開いて足の力を抜いてね。腰を床につけて、動かすイメージです。 つま先を開くとね腰が床につきやすいんで反り腰の下にはぴったりですオッケー今度は膝をパタッと開いてつま先も開いてこのままね足をゆっくり上下に動かしていきましょうあと足を下げた時にね できるだけ腰 が,、ね、うように腰が浮いちゃうよっていう人はもうちょっと膝曲げてもいいですできる人はね割と遠くに足持ってるって腰をかつけたまんましっかり振り回って オッケー今度は同じような足を作って体を起きたら戻るちょっと起きればいいですからねいきましょうマイペースでいいですぐっと腰も揺れて起きたら戻る腰を支点にね上体を起こします辛いメニューはね やらずに待っててもいいですオッケーラストは起き上がったらここで手をね振りましょう行きましょうスタートこういう感じこれで腹筋の奥をね使うことができてます 今日できるだけ長く吐いてうわー痛いやってみた人はコメントください